元堂は平忠盛が後白河法皇の帝のを報じ建立いたしましたものでご本尊は千字観門の座像におわします後継の柵でございますご本尊の左右に一線体の観音像を安置いたしますこれがいわゆる身代わり観音運慶の柵でございますお通し屋で七階山は御堂の裏庭にありまして 三源堂と申しましても実の件数は66件この矢場は従ってそれだけの長さがあるわけでございます紀の家臣早佐代右衛門というお方がこの66件の大矢場で宗谷数9000本うち6200本という投資屋をなされ前代未聞というので日本創立の名誉の額を挙げられましたところがその翌年 家の神星野寛左衛門重則という方三十三軒堂の山に立って明げ物から暮れむつまで宗谷一万五百四十二本打ち通し屋実に八千本ざダ、ま、大ヤ衛門の六千二百本を超えること千八百本という実に驚くべき手並みのほどを表したのでございますかくて大右衛門の額は下ろされ代わってこの星野寛左衛門が日本創一の額を挙げましたところが一方まことに収まらないのが紀州藩。 とうとう反論を動かして再び和田大右衛門を三十三元堂に送り日本創立の栄誉を奇襲藩の手に取り戻せということになった大右衛門はすでにこの時五十の坂を越しておりましたが半命も出しがたく精魂を込めて通し屋を試みよく七千三百本を通しましたがついに星野の八千本を破る綿は、わ古面木を恥じて潔復して相果てました。 投資屋はついにここに至って地を見たのでございます。以来五か年、星野の八千本に立ち向こう者とでございません。しかるにおのおの、先月突如自社奉行宛てに投資屋許可の願い状を差し出した者はございます。何者とおぼしめす。政大八郎、当年とって十七歳。いかにもまさに五年前、志を果たし得ずして、自ら無念の刃に命を絶った。 わざざ門の忘れみでございますちょっとごめんしゃあ。えらい評判やないかうちの大八郎さんが辻公釈人までないてはんぜ。今頃何やってはんねん。あせらはもう10日前に来ましたようーん、そうかそのくせご本人の大八郎さんがこの小松屋の奥座敷に5年間もお住まいとは誰一人知らへん。大八郎さんが表を歩いても誰一人これが評判の。 朝大和一郎取り返る も, んもらえんこれが今に創始者の日が来て日本創一の額を上げてみながられ一品に天下のわ佐大和一郎だよそうなったら俺かて片身はぐっと拾うなら五年間三度三度の食事を作ってあげた板前の清次郎さんてはあの人かいな十五歳になって何言ってんねんそうなったら誰よりも褒められんだらならお嬢さんやがなおかみさんはそりゃお前 当たり前すぎて今さら話にも何もならへんくらいやけど大体あんたらのお嬢さん捕まえておかみさんっていうのからしたっては気に入らんねんそうかぜ、ね、そう呼べってお嬢さんが言わはってよってにって言うやろ言われたからって「陛下かしこまりました」って呼ぶもんな気がしねんわどこから見たかってあれが宿屋のおかみさんってお人柄かいな脱出してはることを見めみやす日本国中金のわらじで探して歩いたかってあっな立派なおなごはんはいてはらしめへんで ご先代が亡くなりはってこの大屋台をたった一人でしょって立てはったのが十七の時どっせ貧乏ゆるぎも左遷とそしてあの大八郎様を引き取れはってそれも新聞縁者というならともかくたった2年間行儀見習いに上がったお屋敷の坊ちゃんというだけはかかわりゃどっせいそれから5年間お嬢様のご苦労はみんなも知ってはるか知らんけど大変なもんした 今でこそ大八郎様もああしてしっかり押し合して弓も名人になれはったけどな小さい頃はそりゃ子供はやよってに無理もないやろけどな弓の稽古を嫌がりはってなお嬢さんを困らせたこともあったかしれんのどってそれをなだめたりすかしたり泣いて頼んだりその頃のお嬢様のご苦労を思うたら大八郎様も石にかじりついても今度は日本創立の額を上げんならんところどってほんまに。 またおそれに今日はお百度までおみ行したんと ほんな八幡さんから吉美様の屋敷にお参りにならはったんですか大変どしたなそりゃお疲れどしたやろそれよりも吉美様のお話というのが気にかかることだったんだよ何か大八郎様のことですか大八郎様の投資屋に邪魔を入れようと美祝家のある方が浪人どもを手なずけているという噂なんだよまあなんて卑怯なことです 私もまさかとは思うんだけどこんなに日が迫っている時に毎日間違いでもあったらそれこそ取り返しのつかないことになってしまうからねこんなことになろうもんな5五年間のお嬢様のご苦労がそれこそ水の泡になってしまうもんですもんな<笑>私の苦労なんてそれより大八郎様のご精進がやっと身を結んで。 もう大丈夫という大腕前におなりになったのにそんなことでせっかくの投資屋ができなくなったそれこそ私が大旦那様に何とお詫びの申し上げようもないことだからね。 どうですか何本取った五千六十本だ5000門の八千本に五千か大八郎様一体どうお知らせしたんだって何が何が一体どうしたというんだ あなた様はこの頃何か心に屈託があるに違いを変この人命に隠そうと押しやしても駄目だとこの頃のこの荒れ方はただごとやを変昨日もおとといも五千本まで行きまへんどした八千本を楽に通しておいてやしたあなた様が黙れこういうことには波というものがあるんだ下がって上がりまた下がって上がり ますこの何年もの間おそばについていた甚兵衛にそのくらいなことがわからんでどないします大八郎様お願いどどんなくたくか存じませんがこの甚兵衛に打ち明けておくれやすこの頃毎日八千本の八千何百本のとおかみさんに嘘の数をお知らせして何にも知らずに喜んでおやすのを見る。 つ ろ, うてつろうてたまりますどうせこんな老いぼれに相談のし骸いもおへんやろうけれどお役に立つならこの命にかしてもバカ何もわしは何もそんな。 どどうううだだす準備どうだすおりやっぱりおらんか、うんかこれだけ大の男が寄ってたかって青鬼一人捕まえられないなんて。 侍さん弓どううす弓弓お上手どうしちゃの弓は嫌 い, だ何弓が嫌い<笑>人なで恥ずかしくもなく表芸を嫌いだとほざきよる見受けたところ下地侍のこせがれらしいがそのようなろくの巣を買うておくから我々のような真の武士が朗々の浮き身を見ることになるんだ。 背中で縁離れの愚痴を並べるのが恥ずかしくないのか？何。 鴨、はい、ネギを背負って向こうから飛び込んできよったの<笑>。殺すと面倒だ片腕だけでいいぞ。 やんねおふみ喧嘩どうしたろお母はん嫌やなちょうどお客様のあよってにもう店閉めましょうかそれがええな女ばっかりの店は武装な番には早じまいに限るさ 水をいっぱいくれもしや喧嘩はあったはんやどんなことをした大事な日が近いというのになんで喧嘩しなかったんだほんまにおかみさんが聞かはったらどない心配しやはるか知れまへんね どうしやしたんだしゃあダメなんだおしやなんかとてもできそうもないんだ何を言いや大八郎様おふみとも話してたんだけどなあんたさん近頃ずっと様子が変わっておいでどうしたえんか心の内に屈託ができて一人で悩んでなはるのと違いますか それをおきにゃやジンベエに言えることじゃないんだそんなことってあるもんですかあれほどあんた藩のことを思いあんた藩のために何もかも捨ててそ れ, それがたまらないんだおきにゃジンベやみんなの心尽くしがわしを押しぶすんだ何を言いやすのこんなにされ て, いてもしとおしゃをしくじったらどうなるんだ しししくじったら無論わしは生きていいないしかしおきにはみんなの心づくしはわしが腹を切っただけでは済むもんではないだろうそう思うとたまらなくなっわしはいてもたってもいられなくなったあんたはんはそんな気の弱をしてやったんですか星野の立てた千本という記録は大変なもんなんだそんなこといや わしだっててあの記録を決しし破れなないいとは思わないしかしまたどうしてもダメだと思うときもあるそういうときにおきにはみんなの心尽くしがたまらなくなるんだああああああまあすまんこってすっかり忘れてしまってましたいやすまんのはこっちだ。 わしこそ何も知らんですっかり眠い込んでしまってああこれはいかんもうこんな時刻になったか迷惑をかけてすまなかったの釣りは詫びのしだ すまなかった帰る《そうしやす小松屋藩でもきっと心配して追いやすことどうしゃろ》《大丈夫誰でも追いきません》《今夜のことは一時の気の迷いやと忘れてしまいましょう》 そうかで。なんとかせん頭大変なことになります。そう言うてこいつはおかみさんに相談するわけにもいかんことやしな。平八郎様だか。神武。お前ご一緒じゃなかったのか。へえ。あの、それがその。今日は何本お通しになったんだ。へえ。確か。七千九百本でした。 昨日は八千と百本だったどうしたのかねお体の具合でも悪かったんじゃないのか い, いえ別にそれがその…どうかしたのか い, いえ何にも…何か私に隠していることがあるんだねとんでもない大八郎様は…おかえりやすあおかえりやすだおかえりなさいただいま 何大八郎がこのうちに、はあ、それ本当か散々探し上げて諦めて帰ってきますとあいつ の, 子の子とこのうちの裏口から入っていくじゃありませんか<笑>いやいや探し者というやつは下手してそんなもんさ<笑>どうやらこれで星のうちに対する顔も立ちそうですなし気をつけろ壁に耳ある例えだ大八郎呼び出せ 大、うん、八郎様呼んでこいと言うてどうなったの二階のあのお武家修道す大八郎にさっきの肩をつけようと言えば分かる言うて私が参ります何を言うじゃんですそんなとこおかさん行ったらありまえん私が行きます相手は魚じゃありません 相手はわしを呼んでいる女のその方が言ってわしが卑怯者になる呼び出される覚えが終わりなんですか からい な, いなどとは申しませんがあの方は当家の大切な預かり人でございますからご用向きの次第をよくお伺い申し上げてから用の筋は大八郎がよく知っている<笑>当人はまだあの通り子供でございますから一応私からよくお伺いいたしましてから大<笑><笑>八郎を逃がす暇でも稼川沖で喋ってるのかもしれんがそれは無駄だぞ 分かりなく見張りをつけておいたからお呼び出せほう駄菓子武士の呼び出しに対し女を出して逃げ隠れするとは何たる卑怯者だ恥を知れ。え貸しにけめえ辛抱しやす辛抱しやすあんなも者に手を出したら飽きまへんに らどかってめっちゃ女に向かって刀を抜かしまへんやろ<笑>ごこのとこはお金で任せといて<笑>話していや一生もんと言われて黙っているれば、まあまあまあまあ、それでどのくらい差し上げましたら何貴様何言うんだれを申すと女とって容赦はせんぞそれでは何のためにあんな子供にケンカなどバカ手を出したものは大八郎じゃ何のためにわさ第八郎様を付け狙うか それをあなた方に頼んだのはどの辺の方か<笑>分からないほどバカでもないつもりでございますがともかく何にも申さずあちらでお出しになるだけは差し上げますからこのことからきれいに手を引いていただけませんか先生こいつは切らんといかんというのはそれが本当だという証拠でございますねうるさい拙者はただブレーにするだけだ おい待てなかなかご盛んですな先生こやつ最前からこの部屋で我々の話を立ち聞きしていたんですぞこやつ切らんといかんですか<笑>よくしと切りたがるご人だ立ち聞きと言われるが別に聞こうと思って聞いたわけではない野中の一軒家ではなし部屋がこのように続き合っている旗子で あんな大きい声を出されればつんぼでない限り嫌でも耳に入ることに貴殿の声は大きい現にそちらの先生に先ほども壁に耳ある例えじゃと戒められたではござらんかそれまで聞いたかい生かしてはおけんかどうしても切るというなら仕方がない切られもしようが、まあ、とにかくその前にそちらの先生にお目通りをして 初めて御意へ申す拙者唐津勘兵衛と申す者もの最も大抵の人は唐津勘兵衛と言いますが拙者はどちらでも結構時にこの御人貴殿の御門亭らしいがどうしても拙者を斬るとの御意です拙者も黙って斬られるわけにはいかんからお相手をするしかしこれが間違って拙者が勝つとする 間違ってですぞここにおられる方々が同門のよしみ捨ててもおかれず拙者を撃つことになるでしょうすると拙者もお相手をせねばならぬこれがまた間違って拙者が全部をやってしまうといいよふざけだだから間違ってと申し上げてあるではない か, か, るないかすると今度は貴殿が文帝殿の敵を撃つために立たねばならなくなるこれがまた間違おうと申されるおそらくかっ逃げ 立ちそうお互いに死に急ぎすることをござるまいそれから貴殿たちを抱えたその星野とか申されたなそれではやっぱり貴殿たちにその大バカ者にひと言言づけようとはいうものの貴殿たちはみんな拙者にやられてしまうとなると これはちとん無理な頼みということになるなお相と申すここはな分狭いし宿にも迷惑がかかろう表でお待ち申す 無邪気な子供だ立ち合いはなさらないのでございますかんうんうんやめた子供一人にみんなを立ち向かわせておう待たれ相手はおらんみんな逃げたよ拙者剣部は知らんから一人で立ち合いはできあなたは一体どなたです唐津勘兵衛 あなたは一体何と思ってこんなことなすったんですか何と思ってと言っても振りかかる火の粉は払いのければならんでのいけなかったかはい迷惑でございます。迷惑拙者のしたことがかはいしかしあのままでいったら。せっかく私が考えついてしようと思ってたことをめちゃめちゃにしてくださいました。うん そのの方たたちに切られるつもりだったのなるほど気の強いおかみさんかお嬢さんかだよおかみで結構でございますここで私が切られさえすればともかくお調べがあったでしょうしどうにかなったはずでございますそれをあなたがこんなことをしておしまいになったためにこれからどうすればいいのか見当がつかなくなってしまいましたあいつらのことかそうです これから危なくて大八郎様を的場へ通わせることさえ心配になってまいりました拙者が守って信じるあなたは一体宣告も言った唐津勘兵衛何のためにそんなことなさるんですその方が今こんなことになったのは拙者のせいだと言ったではないか 夢にも思わずむしゃくしゃしていた紛れにこちらから手を出してしまったくらいでしたカラス様にさばいていただかなかったらおそらく彼らの計画通り片腕ぐらいに傷は負わされていたに違いありませんでした改めてお礼をああおみさんこんにちはお久しぶりだなお母さんお出しですか おかみさん、あのー、おはおいでやすけどおっちょうどんちょっと奥へ案内してあげてんかさあどうぞ能田八郎殿これから貴殿の的場へご案内くださるまいか拙者も少々弓をたしなむので一度拝見方々肩ならしでもさせていただこうと思っていたのだが願ってもないことでございます 国表のお師匠様ののお様手を離れましてから5年の間毎日ただ一人で的に向かって夢をい続けて参りましたが折につけて共に弓を語ろうお方でもいたらどんなにか慰められたことであろうかと思っておりましたむさ苦しくなっておりますから失礼して一足お先へ参ってでは心を見てお伺いいたしますぞ、ねはい、こんなこと申し上げてよろしいのどっしあろうかと随分参りましたんやけど。 それどころかおかげさまでいろんなことが分かって大八郎殿はいませんぞ的場へ参られた的場 ま, まあ座って話そうでは私 お話とおっしゃるのは何でございましょう大八郎殿を捕まえて何というつもりだったのあなたの知ったことではありませんいやところが知っている少なくとも柳茶屋の娘が知っているぐらいはのう散々厄介になっておきながら今さら心づくしが苦しいなどと、うん、何という恩知らずの話だと決めつけるか<笑> まああそういうい理屈もあるわけだの私があの方に女ということを口にするぐらい筋違いなことはございますがそれと同じにあの方のそんな遠慮も筋違いだと思いますいや筋は通っているがただそれがその方には分からぬだけだお屋敷で2年ここへお連れして五年あの方を育てた私に分からなくて ああなたに分かかるるることがあるとがおっしゃるんでございますかそうだそれでは今まで私が勤めてきたことはみんな何の役にも立たない無駄だったとおっしゃるのですか大八郎殿は投資者を成就しなかったらそうなるそして今のままでそれがなるとはいくらその方が負け惜しみが強くとも言えるものではなかろうそれではどうしろとおっしゃるんで 拙者の言うことに従って拙者のすることに努力することそうすれば必ず投資家はなりますかなる約束がお出来になりますか武士に二言はない一体あなたはどなたですか唐津勘兵衛はて物覚えの悪いお人じゃ。 にしておこういやお見事、うん、いや立派なものださすがは噂大元門殿のご子息この姿を。 ダイエモン殿がごろうじられたらさぞ大八郎様はまだ人前で一度も弓を引いたことがおへんので投資屋の日には上がってしもうて普段の力の半分も出せへんのと違うやろうかとそればっかりいつもご心配になってやはりましたが。 カラス様の前でこのくらいお出来になったんやからもう大丈夫気になるものは一つもおへんやろうカラス様カラス様あの星の勘左衛門殿ご存じではございませんかさようこの目で彼の顔を見たことはござらんが知らん中でもござらん何か星 の, の方の腕は やはり波ならぬものでございましょうないや大したことはないあなたは私の気を挫くじくまいと思ってそうおっしゃるのです本当のことをおっしゃってください私はまだまだあの方に及ばぬのでございましょうなぜ星野のことをそのように気になさる秘伝の相手は星野ではない八千本という数だその数さえ通せばいくらここでその数を通しても不安で不安でたまらないのです 負けると思えるようになったらどんなにかそうか今日も的場へ行っているのかいやそれを聞いて安堵いたしたその金組では投資家も必ずなるであろう私もそのように信じておりますあの上は例の浪人どもの無法によく備えて 大八郎を守りさえすればはいそれもここ聞いたる者はつけていると思うわすがはい大八郎殿どうです近いうち一つ徹者と競い矢を通してみませんかそれがお願いできたらと実は今日も神兵衛とそのこと こんなに偉らしくしたな大八郎様。失笑を欲しのと思っておありなさい。それは無理です。どうしてもあなたは私の敵とは思いそうもありませんから。大八郎殿。はい。振り返ってはなりませんぞ。銀兵衛もつけているのは二偽物。対策とはない。 拙者が引き受けけるから雇先へ先帰っていなさいさそれはいけません彼らは私を狙っているんですから私がとわけたことを申すな今はその身を大切の上にも大切にしねばならぬと人知らんのかそのぐらいの心のたしなみがなくて投資者を試みようなどとはもってのほかの不処ののだ。はだ、い、すいませんではお任せして帰ります 丸に閉塞の門どころと聞いたがまさかと思ったのにやっぱり兄上か兄上お師と違いなさるな不祥星野勘三重もかかる卑怯な振る舞いをする弟など持っておらん兄上拙者はご承知の通り兄上に似合わぬ出来損ない。 何をしようと死去な拙者は星の家の亀を守るだけですこれが星野の亀を守る仕打ちか兄上の知ったことではないからいいでしょう自分の勝手でやるだけです兄上がせっかく打ち立てた星の家の亀をぶちわしにかかるものをどけるだけですそれも別に命を取ろうといいんじゃないですからそれが恥ずべきことと分からんのか小妻 それは亀を守ることでなくて汚すことだそんなお説教は拙者には馬の身に念仏であることは兄上はもとよりご承知のはずあれほど自慢の日本総一の学校を下ろされたら母上がどんな気持ちに お, おなりになるかそれだけでも拙者はあくまでやりますよ二度とこのような真似をしたら山を得ん亡き父上に代わって勘左衛門はその方を切る に切られるるのははごめんですすがやることだけは大事でありますよ私は兄上のように仮面を上げることはできないのですからせめてそれを守ってお目にかけます手はいくらでもありますからねしかし兄上一体何のために早稲田八郎をかぼうのですこの霊故に父を亡くした孤児に同情を寄せたというわけですか一馬その方と拙者は 同じ血を分けた兄弟でありながらどうしてこう違うのであろうその方には分かってもらえぬことかもしれんが同情されたと言われた大八郎殿の名誉のために一言言っておこう拙者はただ投資者のためにやっているだけだ自分の投資家の額を下ろすためにですか投資家は拙者のものではないそしてまたおそらく和佐殿のものでもないのだその方には投資家が挙げる額の名誉が分かっ その意味が分からんのだその通りです兄上私は星野家の名誉だけが分かるその他は第一分かりたいとも思いませんこんなにおかりの遅いわけはない。 毎日のことあっってては申し訳ないってくるどこの誰かまだはっきり分からぬ人 あ, あの方は父親の話をした時に泣いておられたあれこそ男の涙だ唐津様がお帰りやすとね。てお帰りになったか 八郎様とお話をなさっておいでよってそう唐津、ね、様ってほんまにご立派なお方でせやなそうだねまだお一人でしちゃるかさあ<笑>奥様が終わりでしたきっときれいなお方でしちゃうなそうだろうね は父上が何故お腹を召されたとお考えになる身の不面目を恥じたのだと思います拙者の考えは違うと申されますと不面目とは自分の持っている力を出しきれなかった兄弟を言う父上は全力を出し尽くされた不面目ではないでは藩の名誉のためですかそれはある ししかしただそれだけではないと思う拙者は父上は投資者の厳しさに準じられたのだと思う大八郎殿投資者は数を競う子供遊びではないのですぞあれは弓道に命を捧げる者らが元に伝える一律家だ この記録は人間は努力すればここまでやれるということを後から来る者に示すものだその記録に達せぬ者は己の不勉強を恥じねばならぬ先人の達した者は後から来る者はそれを乗り越えねばならぬ務めがあるこの記録を立てるために立った者はそれが失敗した場合、い死んでそのことの俊厳さを保たねばならぬ貴殿は 今なされようとしていることの意味の重さが分 か, る か, 分かります今こそ分 か, ります分かったら必ず成し遂げねばなりませぬぞ必ず唐津様ダメです私はダメです確信が確信がつかめないのですなぜだ星野勘三関衛門が怖いのです 様がおかみさんにお目にかかりたいと申して玄関においでどっす当家の主人絹と申しまして美秋藩士星野一馬でございます しおっしゃいますのは当家に兄・星野勘左衛門が滞在いたしおると聞き知って会いに参ったのだが星野様いかなる事情か唐津官兵衛と返名しているとのことじゃが。 様御舎弟・一馬様がお越しでございます。兄上母上様昨日有馬よりご到着。兄尾がこの旗にご滞在と聞かれるには損じも早く呼んでまいるとの仰せで一馬お迎えに参上いたしました。 お俺らの若には行くまでういう。大八郎それであなたは本当に 約束でございました。 が至らぬためにあのような人をあなた様にお近づけし申し訳ございませんそのためにあなた様のお心を傷つけて傷つくなぜだ誰があんな奴のために心に傷などついてたまるものか大丈夫だよ なあこの分やったら当初もいよいよあたんな何しろあれから後というものは部屋から一足も出やはらへんしわしらどころかおかみさんにまで口もろくろく聞かはらへんねやからなもっともあれほど人を言いやはった人にこんなどんでん返しを打たれはったんでは無理もない話やけどそうや美衆の司会屋敷からお疲れどうっせ美衆 噂にて母上のお手前結婚にいただきました。犯罪もありまでちらと噂に聞いたが、今度ワサダイヤモンドのご子息がロシアに立つとのことは本当のことでございますか？そのように承りおります。そしてその大方のお腕前のほどは。 お聞き知りかの若年にでと聞き及んでおりますその方がそちの八千本を破ればこの日本総一の額は。わさ殿に変わります私がわさ殿の父上の額を下ろしたと同じように。 母上・いえ何でもありませぬこれが武士道の習いでしょうただ楽しかった月日があまり短かった気がしてんの兄上ちょっとお話申し上げたいことは 大八郎殿に試合を申し込んだとお斬りになるなら今度はご辞退申し上げませんその代わり私の命にかけてこの試合だけはおやりください試合に出れば必ず兄は勝つそうすれば気の弱い大八郎おそらく投資家は諦めるでしょう私の命で母上があれほどご執着の宗一の額が守れたら適切ないの拙者には満足な大往生です 郎殿はもし受けたらわしもやろうおやりくださるではこの試合をお受けなさいますので彼との競い合いはすでに約束が交わしてあったのだ いろいろお約束ゆえ 殿様申し訳がございませぬ私が至らぬばっかりに大八郎様をこのようにお苦しめ申し上げてもしもの場合は死んでも終わりがかないませぬお守りください。 勝ったぞ勝ったぞ起きて、ね、勝った勝った勝ったんだすって勝った勝ったか勝ったよかったな、うん、勝った勝ったわしはもう怖いものはないんだ 別な飯のためだからな。足もね、こいつだけは見逃しちゃならへんおもてね。朝食うちから起きて出かけおもたらかあのやつどう？今日あんまりそうやとゆえおへんか？こんなに困りましてな。明日まで我慢せえちでとどないつけてきたんだぜ。どうしたの勉強さん？今日のお通しやわいや大丈夫やとも。何ず先ごろ関西モンと試合して見事に勝ってはるもんな。ちょうどってな、ね。 今日ね、じゃ、応変が、その星野って男が、ええ、美衆の近下屋敷第八郎藩を引っ張り込んで、やったや、そうやな。これで、やっつけてしまうて、今日の倒し案を諦めさせようという企みだ来て、負けんの当たり前でございまほんまにね。 ここにいさせてもらいますさやがてとも見ていられそうもないから<音声> ここらが休み時やあいやわさどの待たれ今ここで休むとは何事でござるこのように参観せられる諸家の方々に対しても礼を書くそのまま続けられてはいかがでござる何言うてんね今日のこと言わんとけこのまま休ませんといて大二郎さんを力出すよう思ってんねやろそやそやそ や, せや 星野 の, の 8,000 本にあと 3,000 本やからな。 様に闇税を申し込むようなやつですから、ね、あれぐらいのこともいいかねんのは当たり前やがあれかって武士の端くぷりやお前が端10問一番端10問それでもあまり長くお休みにならない方がいいような気がするんだけど大丈夫お出んなさたやって 一歩や二分の外れやぐら出会ち ゅ, ややちゅね What? <laughs> 御用でございます私をお笑いになりたいのでございますかお金殿大八郎殿は休んだから体にコりができたこんなるに決まっていたから接戦を止めたんだすんまいって大八郎殿のここへ小刀でも公害でもいいき立てるだそし吊り手を取るのだいいか玉木傷へ それを塗ってよく縛ってあげなさい気が静まったところで腰の関左も門を破った者ができないわけがあるかとあげますのだ自分の持っている力を出し切れずに破れるのが不目というのだ父上の死をさらに怪我すきかとそう言ってやるのだ分かったの おはよう参られ星野様先日の試合はあなた様のあの約束だったのでございますか拙者は決して大八郎殿に勝ちは譲らなかった。 会有没有人 だろうな あ, あ, あかんかもしれへんな大八郎様わかりましたね 僕 起きねできた、できたとおめんとうございますお前のおかげだ、お前のおかげだ おおめでとうさんですおめでとうさんでででとうさんですおめでとううううさんでししんししでうさんんんすすよよろろししししたたななほまにみんなお前たちのおかげでみんなお前たちの心づくしのおかげだ。